厚生労働省のマスクはハンカチを使うと長さを調節できますよこんにちは皆さんかな元気です厚生労働省のマスクです一つの方法ですがこうやって覆うことで 高さは調節できますね。ゴム紐に結んでいますけど、C。